前半見てくださいましたか。はい、どうですかね。来ました。来ましたか。さあ、後半は何をするのでしょうか。じゃじゃん。後半はあの二人でペアみたいな形で回っていただいて。はい スクランブル、はいあのはい、いい方のボール採用で、えー、多分バーリー出ると思うんですよ。で今日お泊まり企画じゃないですか、はい、おそらく飲、あ、む、のー、とかあると思うんで、はいんううん、飲んじゃう飲んじゃおうよ<笑>一つバーリーを取るごとにその飲み物とかおつまみ代を 1,000 円プレゼントします。いいもちょっと頑張ろ う, 頑張ろう、はい 前半は2人ともノーバーディノーバーディング<笑>確か に, <笑>確か に, <笑>確かにああ、じゃあゼロもあるかもしれないね<笑><笑><笑>はいはいじゃろ<笑>見てください、はい、バイバイ行ってきます寒いね寒 い, 寒い寒い寒いい寒い寒お願いしま す, <笑>お願いします おいナイスショーメーーーゲムナイスショーが言えるるる<笑><笑>今度チでですすす ね, 確かにね確かに応援するわ<笑><笑>お願いいいします、うん、でも風強これのに負けて ゆかちゃんあれですね、はい、ちょっと今回はあまり出番が少なそう前半はいろいろカタカナ禁止ゲームで大活躍してもらったんですけど<笑><笑>ちょっと今回とボール拾いをボールいお<笑>ありがとうございます144ヤードです<笑>ヤドで、はい、<笑> 144ヤードです<笑> おっうおーめっちゃそういう時もあるよね。<笑><笑> 次入れてくれれば何の問題もない<笑>仲間なんじゃないのかはぎましたのはぎましたのかはぎましたのんと上りの、はい、あこれチェがちょっと先っいや漫画撃あの<笑>ライン見せるから<笑>、ね、よし うんーね、結構もしい い, 結構い最後はちょっと左を、うんね、たらうん、うん、うまいうそだショトフィンフィン うまい、うまい来た。うん、おお。え、惜しかった。ったね、うーん、おむ、あいきなりいったと思ったですよ、ね。ピン抜けばよかっ た, で す,、ね、かった で, いいですね。でもいいコンビですね。いいジョガです。なんか期待できるね。今日入ったと思ったもん。うま、ん、かった。ね、天才かと思った、うん。ありがとうございます、先輩。うん、先輩のおかげで。 ああいう玉が売ってる。はい見せてやった感。ありがとうございます。<笑><笑>パターの順番決まった感はありました、ね。決まりました。なんかさ五本多いね全体。ね。マック。マークがね。えレバ違う。本当だ。レバー。レバー。え入ってないな。本当だ。なんか見えなんかさなんか埋まってるよ。そうの誰も入れ止められてるもん。 見て330あるドロ330 330ととえええば330と言えばこんんんななででで、すかか<笑><笑>放送事故だから<笑><笑>壊さない乗 っ, <笑>ってるだけ。<笑><笑> え、ね、え、三三ゼロと言えば。山浦さんって、そういう冷たい人間ですよね。山浦さんって、冷たいね、<笑>冷たい。ああ、お誕生日ですか。そうです<笑><笑>宮崎千恵ちゃんは三月三十日でございます。このホールは三百三十ヤードです、千恵ちゃんのホールなので、期待しましょう。桃<笑>ちゃんのホールないんだよな。九十八。九十八ヤードです<笑>。 そうそうそうあのちえちゃんうんうんあんどっか海外行ってましたよね試合ん月は台湾あんうんうんすよね来週んうんうんうんそんうなんだすげえ<笑>英語教えてくださいん語できんうんェイちゃんできうんうんうんうんんうんバリうんうんうんうんうんうんううんうん 全然どい<笑>、ねい<笑><笑>い、いいいいこ狙ましたね、ってううだ感じめっちゃいいんじゃない <笑>すごい、うん、マジでプロ<笑><えっ><笑>カットでチー<笑> ち, ちゃで<笑><笑>でもちょっとあれだよね、うん、安心 し, し, しきっちゃうっていうかね<笑>あれだけやられちゃうとね<笑><笑><笑> す, すごい。<笑>これもう入っちゃうじゃん<笑> ナナイスナイススバババデデディィィがとういいい踊ってて<笑>のまま<笑><笑>まだまだま だ, まだ勉強してくるそうだそうだワンです次はショートです。ショート ショートのいい感じじゃない おいしいっちょっとこれは真帆ううちゃんが入れてくれるから肩を持たなくていいよって言ってくれました。<笑><笑> って<笑>え い, い感じうん。うん 一人一本のもの買えるけど。ちょっ と, っょっとおつまみはついてきてないんだけど。確かに。確かに。デザートは絶対買えない。コンビニ。コンビニでビニって買って、みんなで開ける。<笑>あ、そうやね、まさや。<笑><笑>はい、とりあえず今のところ、ワンバーディーっていう感じです。はい。で、お酒も買うっすよね、今日。 はい、みんなどういうの飲むんですか？まあ、なんかタック飲みみたいな感じのイメージだ。口はお酒とか飲めない<笑>、えー。すぐ酔っ払っちゃうから、これでも十杯くらい飲む。<笑>えー、十杯とか飲むの、知恵ちゃん。これでもちょっと一口飲むと、かわくなっちゃ う, <笑><笑>、えー、ちゃう<笑><笑>もういいや。<笑> ゆうかちゃんは飲めるのお酒？少し飲めます。少し。<笑>ゆうかちゃん前やっぱホロエイなんかなそうすると。そうですね。そういう感じのやつで。チャレンスね。ワンバーディーじゃ全然足んないですね。ちえ ち, ちゃんがいっぱい飲んだねちえちゃんがいます。まちちえ。ああ。 うん、頑張る はい、バファーのマシュマシ<笑>おんかちといつもいります。はい